えー、今日は HGD プラスゴジラゼロ五を開けてます。で、えー、っとですね、まずこれがメガルですね、千九百七十三。で、なんか後ろに、なんかこのジオラマの、なんかこれ風なのかな、なんか弱いんだけど、ついてます。うううんふんふん。 で次がでえー、っとこれもジュアラーマーはこれでメカゴジラ自体は何かなんか別にって感じですねこれはあのうん大したことないですねなんかあの HG も シーズンで次にこちらがかっこいいのがキングギドラですねゴジラ VS キングギドラの、えー、キングギドラとなってますこのジオラマカっェとかこうなんか雷ビリビリって感じでで、えー、この顔の作りといい 羽 の, 羽のこの作りといいこれはもうこれはもうあのハイグレードですね気合い入ってる感じがしますこのキングギドラはだいぶ満足でございますこの05シリーズの中でははいで最後に、えー、同じゴジラ VS キングギドラの頃の、えー、ゴジラですね顔が あのこんな感じですね、なんかあの、ね、顔がいい感じになってます。はいかっこいいですね。<笑><笑>はい、ということで、こちら、HGT プラスゴジラ05でした、はい、ありがとうございました。